お、あ、なんか動物がいる、びっくりした。お、どんな動物。おお、うっ。せえよ。やき。あ。匂いするね。うん。お、どんな動物。れるかな。あ。あ。いいよ。 ヤギかわいいねサムね動物見たらすぐ触るタイプこの前ワニがいたのになんで触らなかったのオーストラリア で, で触ってよ 質問ははい、じゃあサムどうぞえー、っとね、好きなのは料 理, だよ、ねうん、料理だ と,、えー、っとトマト料理が好きです。例えばナポリタンとか、うんうんうん、ケチャップ。うん あ, じゃあキチャップも好きかな、うんうん、で前の動画でななんか何本前かの動画でサムはこうケチャップあるいはトマトでいろいろ作ったものよね、うん、そうそうそうもう本トトマトが大好きってあとはもう甘いものスイーツ、はい、うんじゃあ僕もトマトの方が好きなんですけどもでもサムと 好きなのはチーズだと思いますね。チーズで作られるもの、何でも好き。言ったよね。あ美味しいね。はい、あー、バラきれいだよね。きれいだね。はい。<笑>後ろ向き危ない<笑>。皆さんにきれいなバラを見せたいですから。うん、ね、本当綺麗だもんね。うん。うん。はい。なんか急にいい天気になって太陽も出てきてね。 うん、ちょっと暑いですね。すんで暑いね、うんうん。転ばないようにねー。<笑>なんか白い花とか白いバラ、うん、と赤い花とかたくさんあります。とりあえずもうバラの匂いがきついねもう。<笑><笑>あ大好きなのに、まあうまい。うん大好き、うん。シャンプーもバラだしね。 昔チャンネル名は何でしたっけローズです、はい、昔っていうか今もやってるじゃんあ、やってねえか、うん、今のチャンネル名はサムリチャートですうんはい、ここで待ってはい、こんな感じでぐるーっと回るとこんな感じかなですねはい、次の質問は Do you love Indian food? うん、好きです インド料理っていうとなんかカレーっていうイメージしちゃうんだけどカレーでいいのかなそうですね多分カレーだと思います、うん、僕はインド料理のバターチキンカレ ー, ーが好きですバターチキンカレーねそうそうそうでバターチキンカレーの好きな理由はあのそうですねあんまり辛くないからですあちょっとクリーミーですごくちょっと甘みもあって 大好きです辛いのダメだもんねそうそう胃が弱いのであのまあどうしてもインド料理のレストランに行ったら必ずチキンパタカレーを頼みますサムはどんなカレーがいいですかえー、っとねグリーンカレーとか好きなんだよねグリーンカレーグリーンカレーなんか大量に。 じね、そうなのね。だれタイ料理だよね、うん。もう辛かったらいいです。<笑><笑>辛いの大好きなんで、すぐ汗かくもんね。うんうん、もう顔中汗いただけ。どうしてどうして汗汗かくのが嫌えていつもいってるのに、でもねたくさん辛いものを食べるし、すごく矛盾だなと思います。矛盾してる？うん、いいんです。 理解できない人ですあ い, いんですそれで<笑>はい、次は「<笑> Where you get married in Taiwan as they are the first Asian country to legalize same-sex marriage?、うん、結婚したいですよねもちろん、うん、で、この質問は実は、まあ、このまたこの別の質問にちょっと関係あるんですけども、えー、What are your thoughts about same-sex marriage? 女性婚についいてどうう思いますかそうですかそでね僕たちはあの実はね昔から今までずっと結婚したいっていう気持ちがあるんですけどもそれからせっかく先、えー、々週かな、うん、台湾ね女性婚がやっと認められて、はい、結婚できるようになったっていうことで僕たちはすごく嬉しかったですけれども。うん でもあの実は台湾では今まだ法律と か, かんまだちゃんとしていないようであの日本と台湾のカップルだったらまだ結婚できないっていう感じですね。えー、と台湾で結婚できるのはあの台湾人同士ですね。で外国人と結婚したい場合はいろいろな条件があります。それは 例えばアメリカで同性婚が認められていますから、じゃあ台湾人とアメリカ人が結婚できます。で、日本だったら、日本で同性婚が認められていないので、同性婚台湾、つまり台湾人と日本人の同性婚は、台湾で認められないという。 あ、やって感想聞かせて疲れたどうしてこれだけちょ疲れたもういいです無理するからねはい。今日はこの辺で 今日楽しかったですね。ね、むっちゃ楽しかったね。はい、うん、えっ、ー、と、例えば、バラもたくさん見ましたし。バラのソフトクリームも食べたし。そうです。いろんなハイジをたくさん見ました、うん。うん。それから皆さんのご質問も。うん、ございましたので、楽しかったです。うん、はい、楽しかったね。はい、うん、それから僕たちは、あの皆さんのご質問をいつも募集しています。はい。はい。 それから先こう、皆さんもし質問があれば、うん、いつでも気軽に、えー、とコメント欄にお書きください。うん、それともこう、はい、SNS の、例えばインスタグラムとツイッターで、うん、そういう、ま、コメントでもいいですし、えーと、メッセージでもいいですので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日はこの辺で。じゃあね。 ここは 山, 山梨ですので、またドライブしながら帰りたいと思います。はい。はい、それでは、バイバイ。はい、バイバイ。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。サムです。はい。えっ、ー、と、ハイチ村で…ハイジの村。<笑>ハイジの村で遊びながら皆さんの質問に答えしましたが、うん、あの、実は、えー、一つの質問答え忘れまして、うん すみません<笑>ごめんなさいはいじゃあ時間としてここであの動画を撮ってみたいと思いますはい、はい、じゃあ質問は<笑> What do you love about each other? はいどうぞ<笑>うん若い頃だったらね例えば顔がかっこいいからとかさいろいろあるんだけどね、うん、それは正解でしたかっこよかった殴<笑>、wow. られたいですか 毎日殴らられてるから<笑><笑>やっぱりね年を重ねるごとに何て言うんだろう家族っぽくなるのねそうですねなんか存在感がね。なんで何て言うんだろうまあこの人の場合は自分のことは二の次で。 最初に僕のことを真っ先に考えてくれてるのでその辺はありがたいと思うと同時に好きなところかなありがとうございますと、うんでもございません<笑>冗談ですよ冗談<笑>ですよでう怖うん何何怖怖うんうん何を言おうかな なんでもいいよ。うん<笑>うん、えー、っと、そうですね、僕、僕は。まあ、つまり、サムがいつも、まあ。バカなことばっかり言ってて、それが好きなんです。かうん、真面目な時もあるよ。よあまりないと思います。<笑>まあ、多分前の動画で、少し似たと思うんですけども。<咳>僕はちょっと、うんー、ちっちいな。 感じで、シャイじゃないです、すシャイです、シャイじゃないシャで、シャイです、そうです、ね。で、シャイですから、うん、だから自分で言うか<笑>、うん。え、日本語だめ。大丈夫だよ。<笑>ちょっと目が暗いっていうのがありまして。暗いね。ちょっと暗いです、うん。はい、だから、たくさん笑わせてくれるのが好きです。じゃ以上です。はい、はい、じゃあ。 皆さんご視聴ありがとうございました。